仲間になろうよ。ほうれん草が歯の奥に詰まって、キムタクのモノマネする堀みたいな顔になろうよ。仲間になろうよ。横断歩道の白いとこだけ渡るゲームをする小学生の横を平然と通って、あの人死んだって言われようよ。仲間になろうよ。親に背中書いてって言って、背中という文字を背中に書かれて、マジで不機嫌になろうよ。 仲間になろうよ。英語の時間でシックスという言葉が出てくるために、そわそわしようよ。仲間になろうよ。寿司屋のお茶をついた時に、なんかよくわかんないけど、他の人のも作った方がよい、みたいな空気感に慣れていこうよ。仲間になろうよ。仲間になろうよ。仲間になろうよ。